見えますか見えますかね新規模がちょっとねおはようございます寝起きのバオシンです新潟富山旅行二日目です頑張ります後半戦です頑張ります まずは朝飯調達していきたいと思いますいやーいい天気だ今日もし運が良かったら本当に蜃気楼が見られるかもしれない蜃気楼見れるといいなちなみに宿に案内地図が書いてあったローソンに本当に1分でたどり着けるのか検証もしてます とといいっっっててて案内が間違ってるかっていうと、まあ、そうまそででもないんですよね何しろ僕が土地勘がないわけですからどうやら道を間違えたらしい確かにコンビニの看板ありましたねまあざっとですけどコンビニ大体いい1分ぐらいで到着できましたコンビニで買ってきたものこんな感じです 最近糖類なしの炭酸にはまっているバオシンです。刻み唐揚げです。何かな。トンネル国塩ラーメン開けちゃいます。こぼれるのでここまでかな。 ボロ昆布出巻き新発売昆布が海苔の代わりになってるすーごいやっぱり中にこうやってちゃんと昆布が仕込んであるいただきますうん、うん チェックアウトまでおよそ3時間ありますのでそれまで編集作業頑張りまーす忘れ物がないかどうかもチェックしましたので鍵を返却しますえちなみにチェックアウトの場合フロントへ立ち寄る必要はここに書いてある通りありません辻枠はブランド民宿社屋さお世話になりました では、出発しますすごいところにあるなと思ったら、そりゃそうだ、僕がゴーズ駅から歩いてここまで来たときに、びっくりした光景、予想通り、この界隈、ここら一帯、全部畑と田んぼだ。 魚津駅戻ってきました、はい、魚津駅のそばになんか普通に飲んでもいい水があるみたいなのでちょっと飲んでみます。これですね 美味しい、飲めるごちそうさまです交番のすぐ脇にコインロッカーありましたこれみたいですねよかった大きいサイズのやつもある1個700円ですか、えー、使用できるのはいや半レンジを持って、えー、日数の切り替えとなるので引き続いてのご使用は条件 料金の追加となりますがそれは大丈夫ですね四時間ぐらいしか使わないので預け入れていきます鍵なくしたら多分弁償ですねはいなくさないようにしましょう五百円効果が入るかと思ったら入らなかた交番の隣に観光案内者さんがあって五百円玉両替してもらいました本当すいません 残り500円お金を入れていきます閉、はい、まるかな鍵が閉まるかなあ閉まった 無事、鍵が閉まりまりしたすぐに蜃気楼がね見れてしまうのはもう一番いいんですけどやっぱり僕は旅する着物男子ですから自分の足で歩いて行ってみたいと思います先ほど観光案内所の方からですね魚津市内のマップもいただきましたでね普通 YouTube に旅動画投稿してますなんて言ったら普通の人達は「えあの YouTube?」 あの人の迷惑を買いに見ない人たちですかっていう風になるじゃないですかでも旅動画投稿してちゃんと自分のコンセプトをお伝えしたらご快諾いただいて観光案内所の職員の方が蜃気楼の見える場所に一人もいらっしゃるそうなんでお話も聞けたらいいなって思ってます多分あれかなあのトンネルの下をくぐるのかな蜃気楼展望地こっちです 頭上に注意、上は線路が走ってますからおっと、こういった方がいいのか、ごめんなさい土地感がないものでね細い道が通ってます多分、ここは一方通行ああ、そっか、お好み焼き屋さんがありますよこれはすごいさらちだなでも方角的にはここで合ってるようですね石碑が 吉谷さん吉谷最一の日と読むんでしょうかもし間違えていたらごめんなさい間違いのご指摘はぜひコメント欄にお願いします微妙に風が吹いているので先ほどの観光案内所の方のお話では今日一度蜃気楼が見えたというお話でした果たしてその時間帯に蜃気楼見られるでしょうかいやー見たいですね是非蜃気楼の見える街魚津に来ていただけるようなそんな内容にしたいと思ってます ああここ道下公園向こうで保育園の園児たちが元気に遊んでます王ズ水族館そしてマイボスイン博物館が左にあるということなんで行ってみます22号線というのはここでしょうか結構大きな道に出てきました 僕時々本当にひどい方向音痴やらかしますからねこの方角で合っているだろうか左整形外科さんのそうですなかなかに立派な造りなんじゃないですかこの辺りちょっと信号がないのが気になるところですね渡りましょう マイボツリン博物館右に曲がってくださいって書いてありますから合ってるみたいです行きましょうか蜃気楼が見られるといいな今この映してるカメラでこの蜃気楼を綺麗に撮影することができたらいいなってそれだけですね見えてきました蜃気楼ロードそしてウォーズマイボツリン博物館突き当たりを右です行きましょう魚津水族館が左に曲がる つまり逆方向になるということみたいです一度歩いてしまえば何かやらかさない限りはそうそう忘れるものじゃないと思うのでウォーズは海の町なんですね船具屋さんがある それから、あれ魚津漁港さんがありますよで海産物に欠かせないのが実はこういう冷蔵屋さんやっぱり生ものなので足が速いですから品質を保つのに人がかかってくれる企業さんがあることはやっぱり重要ですよねあここだここだった魚津丸食堂さんですこのお店はまた別の動画でご紹介したいと思います 海だ海だあれが蜃気楼っていうことはないですよねさあ蜃気楼が見れるでしょうか魚津駅を歩き始めておよそ20分程度経ちましたあそこにファミリーマートさんありますよコンビニが喉も渇いてます軽く水分補給をしたいな思います ファミリーマートでこちらの商品買ってきましたこれ糖分入ってないやつしかも脂肪の吸収を抑える、まあ、そんな宣伝はいらないんですけどねいただきますよいしあー生き返る奥には立山連峰じゃあ再び歩き始めましょう海のそばはこう磯の香りがとてもいいですよね 展望地はどこだろう防波堤があるから多分防波堤があるので多分向こう側だと思うんですけどね今は僕は完全な山間だけで動いてますもうすでに何人か人がいますね 新規路もしかしてあそこから行くのかないや違う何かこう倉庫のようなところがあるので多分そこですねこの先にありそうですこの倉庫の先ですこの倉庫の先を行って向こう側を左に曲がってこの先に展望地あるみたいです見てくださいまあ、ちょっとね何ですけど気をつけないとでも海が綺麗だ 海が本当にエメラルドブルーそしてこの磯の香りああ、ふるさとを思い出すふるさと鳥取に似てるうおすごい 本当にすごい、これ。今気がつきました。あの、とんがり帽子の建物の向こう、すべて、すべて、縦山連峰。まだ雪を被ってる。4月なのに、まだ雪被ってる。向こう側に、ちょっと見えづらいですけど、灯台もあります。あと、観覧車。あの観覧車が回ってるところは、ミラージュランドだったと思います。すごいな、これ。すごいな、画面。 本当は魚津に来る予定なかったんですよ金沢の兼六園でも行こうかなと思ったんですよでも桜二連発って芸がないなって思ってそしたら今の時期ちょうど新気楼が魚津で見られるからっていうことを聞いて急遽予定を変更して魚津市に来たんです 来ました蜃気楼が見える展望地何人かも人がいますねここにベンチがありますねここから見れるのかなどうやら到着したようです世界で最も美しい湾富山湾そして蜃気楼いやー蜃気楼発生してるでしょうか発生してるのかな一体蜃気楼が見れるポイントってのはどこなんだろうそれらししいところにましたけまたど に側で新、そうが出ましたいや見えるだろうか見えますか 見えますかね蜃気楼がちょっとねあれ蜃気楼ですか、あのー、そこまでは ABC でいいのにそばでも行ってないんじゃないかな<笑>まぁちょっと蜃気楼としては微妙な線だっていうお話なんですけどでもまあちょっと小ぶりですけど蜃気楼を見ることが肉眼でそしてこのカメラでも確認することができました